こんなに狭かったら乗り込めないやんけ。というわけで初期型86のレンタカー、購入検討中のため、東京まではるばる借りに来ました。これにて、86はフルコンプリートですね。前に止めた人も東京もクソだ。駐車マスも道路も狭すぎるし、もうちょっと次の人のこと気遣いよ。返却後はこうしました。 そんなことはどうでもいい。今から振り返ってもかっこいいぜ。車高とホイールの面がちょっと気になるけど、引き付けられるものがある。赤色も鮮やかで、乗る前から胸が躍りますわ。ホイールがガリッガリで出すとまみれなのはご愛嬌セイブリングってどこのタイヤだよと思ったら、一応はブリジストン参加みたいですね。内装の状態が無くち茶だったので、タイヤくらいは点検しないと安心して出れねえわ。空気圧やブレーキの状態含め、最低限の整備くらいはされていると。 捉えて問題ないかな。この個体は12万キロ。過酷な人生だぜ。左から乗り込んだらいきなり、誰かの時間ってどういうことなんだよ。ぐだぐだの極みといったところですが、早速出発していきましょう。今日は深夜のうちに3台乗りたいからね。視界や小回りはちょっと窮屈に感じるけど、普通に許容範囲かな。コンパクトサイズっていいよね。初期型が出たのは2012年。 古さは感じるけど、全体的にはいい感じで、トヨタと86の信頼性の高さが確かにある。これだけの距離があれば、イオンや機関部へのトラブル、走行中の違和感などが出てもおかしくない。だが、この個体は、レンタカーとしての12万キロにもかかわらず、優秀な状態を保っている。初期型を検討中の俺たちには、こんなにいいニュースないぜ。乗った直後の車で、電柱に阻まれる中のすれ違い。だが、1775ミリの横幅はだてじゃない。 特にすれ違いにおいて問題はないマニュアルトランスミッションを2ペダル化したオートマあるあるの発進時に雑にアクセルを踏むとガックガクになるという注意点はあるけどね私プリウスに慣れてるからやっぱりトランスミッションのスムーズさは劣るね だがそれがいいんだ。動き出してダラダラ走ると、残念ながら、どうも安っぽさが目立つ。違うんだよ。手が普通に届く。安い価格に抑えつつ、よくぞここまで仕上げてくれた。そう思うんだよ。だってこのスポーツカーが、約200万円前半から新車で買えた。そんな価格、身を削らなきゃ実現できない。内装のダッシュボードはプラスチックキーで、夜に走っていても素材の安っぽさが目立つ。だが造形はかっこいい。車内もスポーツカーしてる。エンジンのうなりが響いてくる。 ただの音じゃないんだ。振動と低音を体で感じられる。車重は約 1.2 トンと驚異的な軽さ。装備を削ってコストダウンしたとか、そんなことで実現してるような次元の話ではない。値段、衣装、スマホの画面では伝わらないような領域で、開発者の思いと努力をひしひしと感じる。残念ながら乗り心地についてはいいと言えない。 ただ固めてバッタバッタ跳ねさせて、スポーツカーが持っているべき安定性を、無理やり実現してる感じ。ただ後期と比べると、こっちの方が乗り心地は格段にいいですね。あれはただ跳ねるだけだったから、でもなぁ、走り続ける限り、常にダメージが肉体に蓄積するような、乗り心地が悪い感じなんだよな。あれ、なんか対向車みんな左折したがってる感じ。交差点内にいるから赤になっても後退する必要はない。 邪魔にならないよう強い加速しようね対向車は突っ込んでこないな慣れないレンタカーでタクシーばっかの深夜の東京別動画でまとめお前どっから来たにゃ U ターン用に中央分離帯にちょくちょく切れ目があるんだよな右後ろにもう一台動向に注意せよ私は常時前方位を警戒するようにしているしお互い運転には慣れてるのでまあ接触事故のリスクは問題ないでしょううーん硬いな軽さのせいで安定性を欠いているような動き スポーツカーとしての運動性重視だね私はこの跳ね具合 ドライブ旅に出るマシンとしてはちょっと許容範囲を超えてる気がするけど今中古で買うならどのみち車高調導入前提だからね減衰力からお車内から調整できるタイプを導入してステージによって使い分ければだいぶ改善されるでしょう相変わらず急カーブだよな変に収めるために急ブレーキ踏んだり急ハンドル切る方が危ないぞさっき言った通り後ろは常に見ておりますのでさて暖気もままならない状況ですが首都高合流ですなさすがに緊張するぜ 気を引き締めて、しっかりアクセル不毛。路面はウェットだが、強い合流加速程度なら問題ないと見た。いざ、参りましょう。 かっこいい音が出ますよね4気筒ながら低音をいい具合に響かせてる足回りはバッタバッタでとても硬いけど安定感安心感があってこれは安全に走れる車だなと思う車で走る東京都心って意外にも狭く感じるというか高速乗っちゃえば一瞬って感じですよね私が組んだ試乗ルートは適当に首都高乗って c 1まで行って1周して帰ってくるそれだけクルーズコントロールがないし速度計も見づらいし走行安定性が高い これは知らぬ間に危なくないスピード違反をするタイプ深夜の首都高は美しいですよね 家から東京まで、だらだら行けば6時間くらいかかるんだよな。しかも、トラックで詰まる新東名か、遠回りな透明か、深夜だろうが昼だろうが、ガチャみたいなルート選びがある。18時台に出発して、この車たちのために、渋滞にはまりながらはるばる来たんだ。ちゃんと味は王じゃないか。左から合流あり、並走時間短いぞ。初心者には東京厳しいぞ。ふう、C1 までは一休みですな。D コネクトカーなビもエアコンも、なんか使いづらい。 記憶が正しければ、乗ったスポーツカーすべてにおいて、エアコンとかアナビをぶちってるよな。私のプリウスが最強すぎるんだよ。ただまあ、R35 の17年式以降はまともだったと言いたい。さて右コーナーです。車とタイヤの余力から、少し早めのスピードで進入。道の方に集中してて、あまり乗り物の動きをレポートする余裕がなかったんだけど、旋回性はものすごく高いし、動きがクイックかつ素直だね。さっきも言った車 11.2 トン。これが効いている、2リッター直四自然吸気である割に。 加速が速いのも、コーナリング限界がとても高いのも、なんか動きがバッタバッタしているのも、軽さによるものだろう。直4じゃなくて水平対向4気筒だろとか、そういうの勘弁してくれ、いちいち水平なんちゃらって書くのかよ。文字潰れる、右側には管理者用の出入り口。首都高ってほんと、こういうマジ基地だよね。よく言うよな、川田の空き地だの、使える土地をうまく繋いで作ったって。 だから下手すればニョルチ以場の無茶苦茶なコースになったカーブの R のきつさはうに及ばず急勾配や段差混乱を極める合流と分岐40キロ制限の命綱でポールダンスだぜ個人的にコースの険しさを1次元分押し上げていると感じるのがこの段差雨の日に強い G がかかった状態で乗ったらスピンするぞ何せカーボン調は雨男だからなこれから降ってくるぞ盛大になペースを抑えた左コーナリング危ない感じは何一つない 数分走って雨が強くなってきた。上りから下りに変わる、見えない先のうねりつつ曲がる左コーナー。決して無理はできないが、動きがいい。この車は運動神経が高いんだ。ただの直四ではなく、水平対向。低重心であることはご存知の通りでしょう。後期もそうだったけど、ハンドルを切っていっても、ロールが一切ない。切った瞬間に犬へ飛び込んでいくんだ。後期型だとそれが大きな大きな違和感だった。荷重移動も作れない。 ただ跳ねるだけだと批判した。でも、前期型は程よいだるさがあり、そのだるい部分が、走りを作る上で。 荷重を動かしてていくくれれ幅となってくれるあれでおっかしいな後期型より個人的には前期の方が好印象だぞ後期になってボディ合成や足回りは全体的に固め動きを絞る方向に改良されただが結果的に公道で乗るには硬すぎる車になってしまったんだどうこして硬いスポーツカーと柔らかさと硬さを両立した GR プリウスその両方に乗っているからこそ硬いだけじゃダメだと感じる ワンガンミッドナイトでおなじみ、例の中央分離帯のところに来ました。ルーレット族の死亡事故があったんだっけバカげてるよな、なぜ行動で、よりにもよってしとこうで、政治の境目まで踏もうとするんだ危ないうるさいだろ。言っちゃ悪いけど死んで当然ですよね。ただの自然と歌だと思います。さて、私が道に車に慣れていないからか、走り出してから今まで、ずっとおとなしく走ってましたね。そろそろ回転数を上げて、ほどほどに踏んでいこうと思います。 うるさで引っ張られるし、中回転域から心地いい低音が響くから、あまり全開で走ろうという気にはならないですね。とは言いつつもせっかくの多段式トランスミッション、自然吸気と相まって、エンジンフィールがいいんだ。行動で全開にはしない。レッドゾーンも目指さない、それが大人の踏み方だ。この左カーブ、池の隣を地下に向かってダイブしていくのが、すっごく斬新ですよね。 世界指だと思いますそしてこの左カーブがまた危ないんだ正しいリズムで入らないと法定速度でハンドル切ればいいってもんでもないもうすぐ C1 も終わるもう少しだけうむ、テレビニュースで死亡事故が起こるたびスポーツカーって目の敵にされるけどどう考えてもおかしいですねこれは安全な車だ しない限り速度は出ないし安定性が高く安全に走れるマシンだいつもいつも思うよドイツ車の SUV の方が直線速いし運転荒いし危ないのはどっちだよとドイツ御三家が作る SUV が気なとも思えないが向こうは追い越し車線で殺人的に煽るからな社会悪なのはどっちなんだよ実際に運転してる人が実態に即した評価をしろって話だ相変わらず乗り心地悪いしクルコンついてないし でも、内外装と、肝心の走り。写シ真シ、エンジン、すべてがスポーツカーしている。エンジンだって、トヨタならカローラの有用もあり得たはずだ。でも、スバルと共同開発ときた。一周してきて C1 を脱する。もう踏むことはできない。オービスリスクを無視しない限り、常識的に帰りますよ。はい。今はたたえたい。 GR も出た今、86という存在を MF ゴーストのアニメ化も控えているがこの低重心と 1.2 トンの車重乗ればわかるポテンシャルは計り知れない雰囲気だけでもスポーツカーは味わえるし攻めていった先でも確かな手応えがあるもちろん安い車であることは随所で思い起こされてしまうもっと金をかけるべきところが残っている でもそういう様子を見てコストダウンだとかこんなのスポーツカーじゃないとかそういうコメントを各中年世代にだけは死んでもなりたくないな男であることと車好きの組み合わせ何でも否定する老害遺伝子の定めからは逃れられないでもまあ縦横比がおかしい今にも運転しそうな軽トールワゴンを受け入れろって言われても困るミイラトリがミイラになるというか乗ってる人をミイラにする自動車というか 車線規制やってますな、右後ろのタクシーは先行させましょう。さっきはボナールに抜かれたけど、スポーツカーだから飛ばすのかっていうと、無頓着な一般人の方が、よほど殺人的な運転をしているわけで、もはやそれは、人間の問題でしかない。今深夜の1時くらいなのに、渋滞してしまうんだから東京って、クソだわ。ハザードはしばらく出しっぱなし。アクセルペダルを通じた、ハンクラッチ操作との対話の時間ですよ。 言ってなかったけど、カーシェアの車だからね、オートマです。ただ、パドルシフトが付いてたのがありがたいね。 名古屋駅で借りた後期にはなかったからさ。シートが変わったり、プッシュスタートがついたり、G ート、GT の2グレードだったっけな。カーセンサーを見ている限り、G グレードにして、マイナー色にして、オートマにすれば、それだけで本体価格を30万円以上抑えられるっぽい。今はダラダラ走ってたけど、深夜の東京都民の運転を見ていると、発進時からガバッとアクセルを踏むべきです。東京都内の移動は別動画でまとめようと思ってるんだけど、9割くらいがタクシーなんだよね。 早いのは当たり前という誰かの言葉が現れている割り込みも無茶苦茶だしベトナムのバイクみたいな運転をする他の日本とは根本的に交通の構成要素が違うこっちが合わせるんだもう左折だから左に寄らなきゃいけない基本的に入る以外の選択肢はないんだ器用にやるしかないだろうなんか左レーンに自転車だのバイクが多いなぁこれ迂闊に入れないぞ慣れない車で車幅間隔も斜め後方との距離感も測りきれないまま だだからと適当にウインンカーだけ出してハンドル切るそういう運転が、交通事故を引き起こすんだ。首都高の直線でベタ踏みしてる方が、ここを40キロ程度でダラダラ走るより、よっぽど安全というものだろう。東京都内は電動キックボードいそうだからね。紅白歌合戦の登場集計をする。坊や東協会の人みたいにしっかり見ておこうね。日本の民土なんか当てにならないからね。 車そのものに意識を割く余裕がなくて、これ話すことないかもなと思っていたけど、言いたいことは全部言えたかな。この直角左折の際の視認性も、小回りも非常にいい。取り回しの良 い, いサイズだ。乗り心地が車高調でどこまで改善されるのかと、低速時のアクセル操作の慣れ。トランスミッション、12万キロだが一切の異常感じられず、内部のギアが物理的に弱いんだったな。そんな感じは全くしなかったですね。 マニュアルならわかりませんが、あと、パッキンからオイルが漏れてくるらしいですね。だからと GR でパッキン量を増やした結果、どうなったかは皆さんご存知の通り。あれどう考えてもスバルのせいなのに、86が悪いみたいな風潮あるの意味わからん。<笑>はぁ、あ、どう考えても乗り降りをするには狭すぎる。 そんな駐車マスへのクソだる駐車始まるよ。私一回だけタントに乗ったことがあるんですが、どうしてだろうね。絶望的に乗りづらくて怖くて、発狂しそうになりました。あのデスボックスみたいなボディに合理性だけで詰め込んだ運転席の形、私の運転神経が拒絶反応を示したとでも言おうか。視界は絶望的に悪くても、スポーツカーやセダンタイプの方が、個人的にはしっくりくる。まあ慣れの問題でしょうけど、左右均等ちょい左寄りに収めました。 注射しやすかったですよ86。外から見てもかっこいいし、衰えない魅力がありますね。安い分、買った後に金をかけろ。いい体験ができました。ありがとうございました。